皆さんこのたびはは皆さんにご報告がありこの動画を撮影しています、えー、私たちは約1年間にわたって YouTube で動画配信を進めてまいりましたその中でもちろん遠距離恋愛ということもあってすごくうまくいかないことだったりだとか寂しい思いをすることもありました というわけで今回2人で話し合ってある結論を出しましたのでこの場を借りてご報告をさせてください私たちキョンシクとクリコは3日前から一緒に住んでますわー<笑><わー><笑>お<願>いかけで<笑>それで何 ちょっと韓国韓国語でしょてボタンしてください。Yeah? っ と, <笑>というわけで、はい、えこれからは近くでいろいろと面白い動画を配信していきたいと思いますので、はい、こうご期待でございます。はい、ここでキョンシクから韓国語でお知らせです。はい、皆さんこんばんは。私はキョンシクですシ。私はキムチ好きめっちゃ好きです。私はでも3日前に来ましたけど、日本の温かい蕎麦がめっちゃ美味しいです。シュープション。韓、え、国、ー、韓、え、国、ー、シタます。ええー。どうもこんにちは。金京 어지금까지이리언한숭기얼정도를이리언한숭개월정도를장거리연애를했었는데지금부터이제조금같이살면서은썸두마리씩은썸더보낼것같습니다그러면서제가이제둘이함께재밌는것들을많이해볼그런생각이다감사합니다감사합니다아리도저마리마스아리또마스 <웃음> 리또마스 <웃음> 아리도저마리마스 <웃음> 아리도저마스 <웃음> 아리마스 <웃음> 아리마스 <웃음> クリコまではダメだな。<タッ><タッ>